皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月27日。今日もサブストーリーのクエストです。この月明かりの家はずっとこのままなんですかね。なんとかしてあげられませんかね。もう一度中に入ることはできないものでしょうか。デルクロア、懐かしい名前ですね。動物界のクエストに出てきた魔族ですね。でも、デルクロアを飼っていた貴族とやらの名前は思い出せませんね。 どなたでしたっけ後でググります。というわけで、クエストナンバー677が終わりました。ネタバレになるので、途中の詳しいことは言えません。でも、この月明かりの家はなんとかなりそうです。ちょっとだけ希望が出てきました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。